ウォータータを出航後不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味そこでよみよみの実を食べた骸骨のブルックと出会う死んで骨だけブルックですどうぞよろしく王家七部会月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に一味はモリアが支配する島スリラーパークに乗り込み激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが そこにもう一人の七部会バーソロミュークマが現れた政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れるおいおめえ生きてんのかあいつはどこだここで何があった何もなかった ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達する新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッチャンと再会ハッチャンと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸するしかしそこでは 天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔でありもし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるというそんな彼らとの間にいさかいを起こしッちゃんが撃たれるそれを目の当たりにしたルフィは激怒し天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり一味は完全に包囲される絶体絶命の状況で一人の男が姿を現したその麦わら帽子は精悍な男によく似合う会いたかったぞモンキー・ D ・ルフィ一方その頃シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる 懸賞金額億越えのルーキー海賊たちが集結していた大変なことになった麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって船の出航準備は昨日すでに。 今すぐ船に向かう大将何ぞに出てこられてたまるか出航準備だけしておけはい直ちにさて誰が出てくるか宝ー船長落ち着け 今日俺の命日とは出ていない天竜人を殴っただと本気か噂通りの怒り具合だな麦わらのルフィ大将と今ぶつかるのはごめんだが挨拶くらいはしてやろうじゃねえか<笑> この司令門を見逃したようだ麦わらやか顔を見に行くとしよう予想より海軍の動きが早いなおいドレークや手伝ってやろうか 死の下界トラファルガーロー俺に構う必要はない 戦闘死亡率ゼロパーセント迷惑な連中で、だおかげでこっちもただじゃすまんにカポメギャングベッジか今俺たちに思想は見えない 奏気君の悪い能力だが魔術師バジル・ホーキンス野郎どもやり合う準備はいいかはいバーサーらの負けだ兵力差でな 刻まれてえか<笑>麦わらのルフィは天皇人を殴るとは正気じゃねえな完全に包囲される前にここを動かなければそこまでだ<笑>麦わらの面を拝みに行きてえが海軍だらけ<笑>魔術師バジルホーキンスや ストローマンの出番はなさそうだ 車を壊したぞもう誰もえらのは次にうっとうしいんだよ ・これでしばらくカインが乗ってくるな、ね、トラハルガ組むのはいいが 俺に命令する刻むよレ 元少将ドレイクだ大将のク突破し抜けタクト<笑>タクト<笑><笑>タクト 道ができた今のうちにさらにし逃げたヤツらにつられて敵が減ったかちょうどいい進むぞ<笑> 力して麦わらがあっちにいるのは間違 い, ない。そこまでだ。俺だけ海兵が嫌がる。力や罪。 これ以上進めねえか学業は本物のようだなんとか持ちこたえろ先を急いでそうさせてもらうぜ歯車を壊したぞもう誰も引き近くまで来たと思うが敵が多すぎてこれ以上進めねえな頑張れ ユースナスなお前も麦わら絵を見にどんなに浮かれた野郎かこの目で確かめてやるラフッフッフッフッフッフッフッッフッフッフッフッ 何だ<笑>この島に七部会がラジオ にしてやるじゃあなうんオラファルガてめえ邪魔するな俺に命令しても昭和にお頼みただからレーザーだと噂に聞いても随分しない 車を壊したぞもう誰も引き返せねえすぐに終わる頑張れよどうにか撃退できたで七部界とやり合う羽目になるとはな 本当にクマ本人だったのか。まあいい、今は麦わら屋だ。<笑>